会場の皆さんこんばんは兜と申しますありがとうございます2022ガイアン霜つけバージョン自分を信じて仲間を信じて感謝を込めて心一つに 羽生の世界観を届けられるよう一生懸命踊ります、頑張ります、よろしくお願いします。 グレン・コウボウ・ナレー you <laughs> よし、ま よのれちのっった 会場の皆さんありがとうございましたありがとうございました<笑>さあエグコンテストファイナリスト